実は大好きなゲストトークなんですけれども倖田來未さんのライブツアーにも出られていたそう素敵なかっこいいダンサーさんが来てくれましたよということで皆さんもねもう楽しみにしてると思うので早速呼んでいきたいと思います本日のゲストダンサーは <笑>やってるんですけども<笑>、ね、私の方から、はいえーまあ、関係制度で、ね、ちょっと紹介しますと実はね一緒に出たステージ結構多かったりするんですよね行くとねショーのねアクトダンサーっう、うんまあ、TRS さんがね企画してる、うん、あのダンサー陣で出たりとか、うん、あとドリカブさんのね「ロドリダンサー」っていう、うん、ねっきかそでもそうでそうでそう一緒に。 ね、ライブも出ましたしプロモーションビデオもね一緒に出たんだよね懐かしいです。そうだよね そ, うそのプロモーションビデオねあの概要欄に貼てくので、ね、<笑>よかったら飛んで見てみてくださいあの1回目ゲストのはるかお父さんが出てるので実は多分並びで近いところにポジション的におるかもか私とみくとはるかさんと<笑>いるのであのよかったら鳥越さんの TV 見てください、うん、あとは大阪時代にあのダンススタジオとかも うん。一緒のスタジオやったりしたよね二週間。っスタジオ AX に a x a スがピクタリックタウンの翔平さんのクラスとか行ってたイメージの、うん、<笑>そうですそうですまさに翔平さんのあるのね、うん、生徒でしためちゃくちゃ、ねうん、私があのマジャーズだったと栗原裕二先生とか、うんうんうん、あのリオーム京都さんとか行ってたけど、はいはい、ミクはもうすごい細かい感じの人でこうテキテキテキテキチキテキって も, もうこうテキチ キ, キ, キ, キ, キ, キ, キ, キっ て, ってめちゃくちゃ<笑> 踊ってたああのイメージがあるし<笑>、まあ、東京に上京してきたなんもダンスワークスとかああ、ねね、で<笑>一緒にス、えーを空けたりとかしてたんで す, かんですねうだからもうずーっと見てるダンサーの方なんですけども改めてこんな感じで話すのはちょっと初めてだけど楽しくしゃべっていけたらなと思いますはい、はい では早速ですね、もう時系列でどんどん聞いていきたいんですけど、はいはいまあ、ダンスの出会いを聞く前に、うんうん、ダンスより前にさ、はい、あの体操してた う, そ う, そ う, そう3歳とかあんま記憶はないんですけど幼 稚, 園児幼稚園児の時に幼稚園に体操教室っていうのがあって、えー、あでそこで体操をやってたからそううううそうそそうそこ知らんねんなだからやっぱ高校生ぐらいはからなってるから<笑>、うん、それ以前のね やっぱりそうですね肉のこうダンス経歴違うへんねんけど、うん、体操なんや最初にやってたのそうなのベースはだから結構アクロバットとか好きやから<笑>めちゃくちゃ疲れよね<笑>そうそうそう そ, うそれんかそえ体操は何年ぐらいやってたの体操はでもね中そのダンスを始めたぐらいにちょっとフェードアウトし始めたからほ中学生ぐらいまでやってたんちゃうかなでもでもじゃあ長いことやってるそうそうそう。そうそうそう スすすじゃないすすめダンサーってはすすめさあうちらすごいオーディションを、ね、<笑> 受, け受けてきた夢だと思うんですけど<笑>オーディションってもちろんダンス見られるんですけど<笑>だいたい最後に「あ特技ありますか?」一発芸」みたいな「一<笑>発芸はやらう」<笑>じゃあ芸人のオーディションちゃうし<笑>なんか得意なことあります、うん、<笑>まあブレイキンができる子はブレーキンあったりとかバトンができます」とか「速、うん、中できます」とか派手のパフォーマンスができる子はこうアピールできる ポイントが絶対あるそうでしょってあその時にやっぱりアクロバットとか体操新体操やってる子ってバク転ができたりとかダンスがうまい子やいっぱいおるから、うん、ダンスプラスアルファはやっぱ体操ができる子って合格率高いなって私は思ってて、ね、<笑>そうじゃない合格率ちょっと上がるよねアクロバットできる人って言ったら「とりあえずはい!」っって言えるもんねあにあるかな私はやってなかったから、うん、体操をやってたっていうのはちょっとうらやましいかも 確かにね。も子供の時からやってると、そんなにもう怖さもないと思って。そうなんで、そう、大人になってからこう嫌だってんです怖ってさ、できるできるで、怪我したらだって無職です。<笑>怪我し た, ら, 無職でしたら、でも、できるけどね、多分ね、勇気がさ。<笑>体操もそんな長くやっててさ、うん、で、ダンスはどのきっかけでやろうと思ったの。ダンスは、それこそ小学校一年生の時に、スピードが優位したんですよ。うん<笑>えっと、夜も引っ張りを。 毎週見てて「ちょっと待ってアクターズも の,、うん、あのきっかけゲストです」って出てきたのを、うん、3人目を YOU がやったねって急ラップしててやっぱこう同世代のフラ参加のよゲストで。うん うん、てる ん, んけど、えなにうちが世代めっちゃアクターズに影響を受けるいやめちゃくちゃそうじゃんみんなそうなんだよそれしかダンスが正直見るものなかったよケ、ね、ニでや っ, ったんだしねそうそうそうそう、ね、小学校の一番お姉ちゃんぐらいの世代のね人がさかっこよかったよね絶対推しがおったし、うん、まあかっこいいって憧れてそこからクールに入ったのいやそこからは長いんですけ ど, どかいだか一旦一年生で憧れるよダンススクール行きたいけどどこにあるかわからへんっていう時期が 続いて、<笑>いやりたい初ダンスやりたいって言ったけど、大、まあ、んもやってたし、いろんな習い事やってた、ピアノとか、なんかかか英語とかっていろいろやってたから、いね、そ, う そ, う そ, うそれで3年生でいったん沖縄2つ作るのに受けるっていう、何 も, や っ,、ね、も, もやってないのに、ダンスも多分やってないのに、ロケ行ってみたいな、いういう大阪のど こ, やっ か, などこかのなんかホールみたいなところで、子どもたちがパーってって。うん ちょっとて言ってたから「踊り っ, <笑>って何だろう?」みたいなマジでそうそうそう。マジスタイルでこうバッてやったのそうええー、何もやったことないけどやってましたあ<笑>んかでもあ子供っのとからさ明<笑>、うん、るそうやもんな何かこう人見知りとかじゃないやっもんいやでもめちゃくちゃシャイだったけどなやっぱだからこうちょっと陰に二人目ぐらい隠れながらみたいなで誰かが言ったら私に行きますできいな そうそうそうそう言ってもでかでこいかね、うん、アクターズのオーディションはその時はもちろん落ちるわけです落ちてしまってうでその京都のアクターズもあったのかなできたのか な, なんかそれにはなんか違うみたいな感じで行かなかったんですよ、うん、沖縄じゃないとアクターズじゃない<笑>みたいな謎の沖縄のグラムがあったんですよね落ちて感じがあってどうしようどうしようって思って例えば成京でランニングマンみたいな ランニングマンってやつが、そうそうそうそ う, そ う, そ, う, そ, うそう。最初はそれでやってたんやけど、いよいよやっぱ六年生ぐらいなんで、読みたいってお母さんにもう一回言って。うん、ふんふんふんで、なんか友達も誘ってやったダンススクールに通うっていうのが、えー。めっちゃ時間かかった、ダンスやるのじゃ。高学年で。<笑>意外やわ、ほんま。もう あの時かからエイン全いやいや全然全 然, 全然あそうか小学年からなんや京都のダンススタジオに通って、うんまあ、でも京都ってさうま、ん、いダンサーの人いっぱいおるやんスタジオもなんかすごいさ、うんまあるイメージあるし京都出身のダンサーってあかっこいいなっていう人いっぱいしてるからダンススタジオはどんな感じやなでもね大きいスタジオがそれこそ2つ3つぐらいあって、うん、その中でなんかやっぱどこに行くかっていうのがあって私は「ビートライトを選んだ。 けど、ガストライプさんのとこでは、うん、えっとどういうジャンルキッズクラスがあって、その後はすぐヒップホップクラスにヒップホップスタートリップホップそうはいはいはいはいクラスに入ってだからんかそうやってるうちに私はヒップホップが好きやなって思ったからずっと と高校生ぐらいのヒップホッププホ一筋あったのじゃあ出会ったぐらいの時は、もう、ゴリゴリヒップホップ、そうかも、そうか、パンキングとかもちょっと好きになってきてる時かもしれんけど、ミク、ね、ちゃんってやっぱヒップホップがものすごいにうまいイメージがあるんですけど、<笑>うん、でも、ナレえん先生んねクラスも一緒にいるから、なりえ先生もジャズすごい、まあ、ブレーキも踊れる人なんですけどそなんです、うん、そう、だからジャズダンスもとつなく踊れるから。 だからなんかオールマイティーにいろいろできる子やなっていうのはずっと思ってて、うん、しね<笑>えそこからさ、東京していきたいなってなったその、うんうん、きっかけはあったの言ったらさ、大阪でもバリバリ認知 も,、うん、もあったし、東京にそれでも行きたいってなったきっかけになったターニングポイントみたいなのもあるも そそれこそ中学を卒業するとか高校を卒業するっていうたびに東京っていう進路はずっと考えててんけどでもどっかでやっぱその保険じゃないけど学校行っといた方がいいんじゃないかなっていうのもどっかで自分のどっかであったから大学まではとりあえず行ったっあ、そあか、そっうかそう大学大学生やったんや1年間で高学年ですえー 高卒すぐダンスの専門学校やから大学に行った人なんやそう、近思いました<笑>でもやっぱさエーーションとかでそれこそね最初は大阪の受けてたやんずっとでもどっかでみんなで東京受けなみたいな時があったよ、うち、ん、ら、うんうんねね、の一緒にウケる子たちの中で、ね、東京とかも受けて、うん、でそれでなんか要はあの時はいかにセンターで踊れるかっていうのが自分の中の最大値 大、う、体、ん OK、いい1列目もセンターでしたけどね彼やっぱずっと目標やったけどやっぱエレベションとか行ってこうバックダンサーの人がねこうすれ違うわけで「おはようございます」って、うん、時あったじゃんあっ た, あった裏でねやっぱこ う, そ う, そ う, そうフェスみたいな感じやからいろんなアーティストさんもそうやし当時のねもう雑誌とかテレビで見てたダンサーさんたちみんなすれ違うんよねそうはいはいはい、はい、かそれとかがほんまにきっかけで<笑>ええー なってやっぱ思ってたよ、ね。思う。なりたいってやっぱ好きやったそう思って募って、うん、でいざ大学に行きましたはい、うん、でなんかこうじゃあ就職しましょうみたいなやっぱ学校のそのゼミの先生がすごい就職率を 100% にしたい先生だったと、うん、田中先生とです生。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>その田中先生に「じゃあ進路どうする?」って「お前どうするんだよ」って言われて。 ミュージックと か, なん か, そのなんか音楽系に就職したらどうだとか宝塚に就職したらなんていうの そ, あそのいうふうにの方のジャンルの会社もいろいろ言ってくれたんやそうって言ってくれてたんやけどずっと逃えきらない自分がなんかこうそうですねとか言いながら<笑>でねある日その田中先生がぶっちゃけどうしたいみたいな聞いてくれて田中先生なんかもやもやしてるみたいに気づいてるよね<笑>そうそうそうそうすごいさすが先生さあやっぱ東京に行ってみたいですダンスでって言ってそしたら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 生きたらいい。田中先 生, 中先生<笑>すごい！めちゃくちゃいい先生だ、ね。めちゃくちゃいい先生だった。なんか親にそうやって親のことを考えてやることは決して親孝行じゃないって言われた。うー親は絶対。あなたがその輝いてる姿を見ることが一番幸せだしみたいな。うん、なかそういうすごい素敵な言葉をねくださってい間違えない。その日にご家帰って、お母さん私東京に行きます。っても<笑>う言った？<笑>うわ あ背中をだいぶされたんだな、うん、めちゃくちゃ押されたと思う、えー、でもドキドキお母さんの反応あお母さんはだい、うん、ってんだみたいな感じだったけどおお<笑>手にすればみたいな感じだったけどまあなんかできるわけないって多分思ってたと思うしちょうどさなんか 3.11 とかがあったんですよそのあたりああ2010年11年ぐらいじゃあそうそうそ う,、まあ、そ う, そうでそれで一旦東京やっぱやめた方がいいんじゃないみたいな うんうんうん、言われたりもした時期もあるんって関東のほより上の方がね東京もね地震大変やったみたいな話とか東京に住んでる子から聞いて、うんうん、いやめといた方がいいんじゃないみたいな時期もあり、うんうん、でもその時まだ4回生とかだった、うんうん、でももう体温も全部もほとんど取ったしあとは何回かしか学校行かんでいいしもう私が東京に家に探しに行きますみたいな感じで地震、うん、もある中家を探しに来たっていう。 おもう気持ちがもうそこ、うん、まで行動力を抑えきれず本当、うん、<笑>新宿のほど先生さん行ったらこうなってた<笑>どういうことあ<笑>自信がさ結構余震がさ多かったあホント本当し<笑>そうそうだよね大丈夫かなとか思とったんだけど夢の方がもうが、うん、背中を押してくれた先生のことがそうに。 も。えーそうかそうかえー、じゃあその勇気をもらって出てきましてですね、はい、こっからですよね東京でも ね, でねやっぱりこう、はい、<笑>どうやってきたかっていうですねルールを話して聞いていきたいと思うんですけど、はい